えっと、一瞬ちょっと体起くんです後ろギこうやるだいでもあいで、はい、なんか気持ちよかったです。 そうででですすすすねごい、いいちえ、まあな、ね、なんんかめ、まあ、っゃはい。 <笑>お、押してます、はい、ああー<笑>怖いい怖怖よー<笑>こっちも怖い<笑>声がでか一<笑><あー><笑>、はい、つえたねなかなかのでかいでやつですね。 普通にやって遠慮 で,、ねうん で, ね、です。<だ><笑> だだだん大きなってきましたね骨骨の音も、ね、も骨の音一 番, 一番だっそうでです、ね、回ぐらいしら、うんうん、嘘だい嘘<笑>ろ<れ> は, <笑>はい。ウ きましたね、ちっちゃくちっちゃく、はい小さないいね、一ちょっと、ねはいはい、でっていきます。<笑><笑>大丈夫です ないです。はい。は<笑>、あのー、聞こえました。聞こえました。はい、僕にも少し聞こえましたね<笑>。大音量で私には聞こえました。<笑>はい、へ一番響いたです、ね。おお、はい。いいですね。ああ、ちょっと待っはい。あ<笑>あ、はい、すみません。<笑><笑>はい まきっあってるすごい。あ<笑><笑>